つぐみは本当に物知りだなやるじゃねえかえああお前がいれば旅で迷わずに済みそうだ物知りつぐみそんな大したことないわよ照れてるのか照れ、うん、顔のサイク。罵倒されながら育ったから褒められ慣れてないのよ